みんな、お箸、はしただよー。はいー、ということで、見てください、この札幌市、もうこの伊家章ね、もう冬になりました。で、12月になりましたね、本日12月の8日だったような気がする、9日が今日、うん、なんですけれども、まあ、12月といえば、あれがあるじゃないですか、クリスマス、うん、あのカップルの祭典でございますよ。うん、あ、いいいいままし、し そんなね、あのー、クリスマスっていうことなんでやっぱカップルさんきっとクリスマスだったらいろんなところをデート行くんでしょっていうことで今日はねちょっとだけ札幌市のデートスポット的な場所をちょっと取り上げてみたいなと思いますそれでは行ってみましょうああ、なんかイライラするあ、えー、デートスポット第1弾宮野沢白い恋人パークでございます 見てください、この幻想、まあ、的な光景というあ、すごい綺麗なね、うん、その光客が結構多いな、うん、あのー、カップルの皆さんはあの僕、ちょっとあのなんともちょっと説明できないんですけどもこういうのを見るとやっぱあのーやっぱあれなんあ、れなのんていうとこない言葉がそれとりあえず結構カップルに人気らしいですそれしか言えませんやばい、今日全部同じ説明になるんじゃないかな いや夜見たら綺麗なんだろうなこれ、えっと今事故まだ11時25分なんであれですけれども夜になったら絶対綺麗になるよね、うん、なんかどうもね冬はね寒いのに夜えとかが結構メインになるんですよねあのイルミネーションとかも全部夜でしょだからさこうなんか日中楽しめるスポットとかもっとないかなちょっと探していきましょう ししゃべった方がいいの冬だね寒いね雪降ってるようんあのさ俺春夏秋冬あってさ一番新潟の冬なんだよねでさ正直さカップルさんとかにおすすめしたいのは僕はこんな時期は別にわざわざ外に頑張って出ないで家の中で ぬ, ぬくカップルおうちデートすればいいと思うんです僕は、うん、寒い早く信号変わんないかなああ そんなねインドアな人間がねデートスポットなんて紹介できんのとりあえず信号変わるから行ってみようはいということでデートスポット第2弾は丸山動物園でございまーす動物園ね冬でもねやってるということで動物さんとね戯れてカップルでうん ごめんこれ以外の言葉出たこなかあった俺動物園さ あ, あんまりなんか楽しかった記憶というか、うん、ただ昔こう遊園地あったんですよねそれがなんか中学生のオに な, なっちゃってちょっと残念だったな覚えてます、うん、動物園ということでカップルで動物見て幸せな気持ちになればいいんじゃないですか寒いけど僕はちょっと今動物と戯れたら逆に心ロやられる気分なんで今日はちょっと行きませんそれじゃ戻ろう はいえー、札幌のデートスポット第3弾こちら北海道神宮でございますっていっても神宮はクリスマスじゃなくてお正月だよねうんまあただここでねおみくじ引いてねそれこそ初詣とかいいんじゃないですかカップルでということで来たんでまあお祈りしお参りお参りして きますかこれこれのはあんないけどおみくじそんじゃ行きましょう来ないの<音声>ということで聞きました<音声>さあ何書いてるでしょう<音声>大吉だといいな<音声>いいこと書いてあるといいなはいはいはいはい 不可以要开的看 直, 到直到目前不止不好不用不下降用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不用不到不方的用不不 <笑>これは何て言えばいいんだろう、うん、どうリアクションすればいいですか教えて偉らい人デートスポット3つ目おなじみのテレビ塔でございますまあデートスポットって テレビ塔っていうよりも大通公園だよね、このここから始まる大通公園、後ろ見てください、この前もちょっとしゃばりましたけど、クリスマスツリーですね、でハートマークのまんま前に一人で立っちゃって、なんか寂しい気する、あれ、チョコっカップルでさ、カップルでなんかこうハートマークとか作 っ, 作ったりするんでしょ、知らな い, んで知らないけど、うん、あなんか、かんじゃい。 下手にカットできないところでカットし…あの噛んじゃった気する、うん、ここでこういう風にやるんでしょこれ知らないけど、うんうん、俺そんなの一回もやったことないよちょっと…手が寒い…ちょっと潜ろうね早く行こう、うん、メガペかしたんよ何の乗せえっ感じ<笑>ということでデートスポットダインを乗るべさですかね、乗るべさの乗るべ 観覧車乗ってねカップルで札幌の家、ね、楽しむのとかいいんじゃないでしょうかねただ、みんな街の方でさ結構デートスポットさ夜に限られない日中行けるところって何あるんだろうね札幌のデートスポットデートスポットというかこれはもう見るのがメインなんですけどファクトリーのねクリスマスツリーでございます 毎年恒例なんですよねこのクリスマスツリーファストリーのね電飾とかすごいついて綺麗でねかなり昔本当に自分高校生時代から結構これ見に来ている記憶があります、うん、是非あのカップルで札幌来られた方はね一回ちょっとあのこちら見に来てみてはいかがでしょうほら屋内だしあったかいし、うん、やっぱね 毎いと俺で楽しむクリスマスって最高じゃないですって考えの俺だかな心寒い人間なのかな<音楽>はい電気が灯りました4時42分の札幌テレビ塔でございますそしてね、こちらツリーの方も、あとハートのやつも全色灯りまして夜のね、きれいな大通りイルミネーションミュウヘンクリスマスイチでございます でまあ、デートスポットということでこの時期はねこれが結構大きいんじゃないかとというか、やっぱりこの時期は大り公園でかいです、イルミネーション 2, 2月になったら雪まつりと、ね、あのお祭りたくさんな大通公園で最後はちょっとイルミネーションの雰囲気流してこのねデートスポットを巡る旅、すっごい少ないですけれども終わりたいなと思います。札幌少ないでしょデートトスポット まあああれだよあのね札幌はなんかそういう名所とかあるじゃなくてカラオケとかボーリングとかレジャー関係すごい揃ってますなのでそういったところでねこのやっぱカップルの皆さんはあのまあ本当に楽しんだりですとか愛を育んだりあのー、してみてはいかがでしょうかうん本当にねいろんなものを揃ってますんで最後イルミネーションの風景でわりしましょうここまでのお相手は私く橋たでございましたおやすみ人類 じゃあねーもう僕出てこないからバイバイ。<笑>